よし、やるぞ、はあ、頑張ろう なんで卵が2個。ああ いいよ<笑>もうもとりあえず。<笑><笑>乾杯。 おいしい午前中から始めたのにもう夕方疲れ た, 作た夜ご飯さお寿司宅配しようとしたら今日は休みだった何食べようか悩み中もう作る気力ないし 美味しそうせせりのなんとかだせせりうなまきうわー白焼き豪華ご褒美ご褒美うなまき白焼きせせりの 開けられないもう掃除で握力なくなっ Bye. 粉 巻, 巻き初めて食べたけど美味しいね、うん、私うなより好きかもあっさりしてるからうん。し、う、い、んうん バーイやばいこれせせりせせり焼き ついてる柔らかうんうんはあったご褒美最高うがんばーい ちなみに整理したら冷蔵庫こんな感じここが調味料でしょドレッシングとかめンツとかあとはなんかたまにしか使わない調味料がここコチュジャンとかオイスターソースとかあとここはだしだとか入ってたり卵ね で、上が上もあんま使わないもの、オリーパーとか、粉チーズとか、こっちがマヨネーズ、ケチャップ、ソースとか、で、こっちがお米が入って、これがご飯のお供みたいな棚こういうもの入れてる。は で、ここにビールでしょ今3種類入ってる。いい眺め。で、これは500日か。朝膝立ちと白ワイン。で、ここはおつまみになりそうなおかずたち。ウィンナーとか。ウィンナーとしらすとか。 で、ここはお豆腐とか納豆これサラダでしょ奥はキムチとジャンジャンで下がお肉とか味噌とかこんなもんでここが上の段は野菜とか やばい、やばい、入らないそう、金ミヤとかとりあえず倒して入れてるで、下はお野菜重いここはアイスあ、こわりで、下はまああれ、あれ、なんか動きが悪くなって こんな感じ整理しました